はい。おはようございます。ラスカラでございます。本日の動画はですね、久々にね、家からの撮影となっておりまして、ちょっとね、もうめちゃめちゃ食べたくて気になる商品があったんですよ。まあね、ご存知の方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、天下一品さんから通販だとかね、お持ち帰り用の商品、家麺というメニューが販売されておりまして、なんかさ、天下一品さんのラーメンってたまーに無償に食べたくなりませんそれがね、今ちょっと来ちゃいまして、 今回はね、そちらのメニューを注文させていただきました。で、一応ね、今回は6色セットかな。6色セットを購入して、まあ、食べても4色<笑>軽めのね、まあ感じの、まあ大食ってほどでもないのかもしれないですけど、それと、今回はね、もちろん白飯も炊いてね、用意してありますので、 そちらの天下一品さんのこってりラーメンと白飯をセットで食べていこうと思います。ちょっとね、今日この撮影のためにお昼ご飯とか食べてないんで、現在ね、時刻は12時48分。早速、ラーメンを作っていきたいと思います。よいしょうわ<音声>ということで、ただいまね、キッチンに移ってまいりました。いや、重た。これね、今回いただくのが家麺という商品でして、こんな感じでね、まあ、しっかり カっかりとした箱に入ってあります。早速ね、こちらの商品開けていきたいと思います。よいしょ。ほい。まあ、この箱に入っているのが、この説明書。よ、作り方なんかも書いてある説明書と、これがスープの元だね。これ見えるかなまあ、家麺ンちゅうことで、これこってりスープでございますね。こちらが6袋に、おチャーシュー入ってる。あ、メンマン入ってる。え めっちゃ豪華じゃん。チャーシューですね。チャーシューとこちらが味付きメンマーと。はいはいはい。このチャーシュー冷蔵庫から出しとくべきだったな。うーん、まあいいか。で、まあこちらね、天下一品さんの麺と。まあこれは皆さんご存知ですよね。こちらがラーメンのタレと、からし味噌。 えー、ニンニク薬味と、まあ、これもね、味変のトッピングが入っております。このイエメンの内容はこんな感じでございますね。トッピングもかなり充実してるし、特にね、自分で用意しなくてもしっかりね、天一さんのうまいラーメンが食べれそうですね。そしたら、早速ね、これ、天一さんのラーメン作っていきましょう。ひとまずは、これ、タレを器の方に入れていくそうです。まず4食分だけど、ちょっとね、 濃くなりそうだからこれは控えめに3袋だけ入れちゃいたいと思います薄かったらね後から入れればいいしうんでこの器に4色分入るかなでそしたらスープお水を混ぜるとでこのスープなんですけど、まあ、1袋につき 150ml 鍋に入れて合わせるそうなんですよただ2色で作る場合は若干ね 水の量が変わるそうで、230ml ってことなんで、まあそこら辺はね、調整しながら入れていきたいと思います。今回は2食以上作るときは、一緒に混ぜちゃうとね、結構ね、味が変わっちゃうらしいので、これは表記通り、鍋別で、ちょっと作っていこうかな。よー、よー、えい。よいしょ。はい。さすがに4食分入んねえかな。 うん、スープは3食分にして、麺だけ4食茹でよう。そうしよう。ただ、ここに、規定量のお水を入れていきまして。おい。そしたら、これを、弱火にかけて、じっくりと溶かしていくそうでございます。よいしょ。よ、よ、これ見えますもう、ゼラチンみたいな、すっごい塊。<笑> 一応ね、これ調べたら、やっぱり、こんだけね、ドロドロなんで、焦げ付きやすいらしくて、まあ、ちょっとね、時間かかったとしても、ゆっくりね、溶かしていった方がいいかもしれないですね。で、一応、今回はね、やっぱ食べたかったんで、こってりのラーメンを購入したんですけど、あっさりの方もあるみたいで、これはね、ちょっと皆さんのお好みで注文してみてください。 そしたら今ね、横でスープ溶かしている間に、このね、チャーシュー、ちょっとね、準備しちゃおうかなと思います。ベタベタになるから一回指を外そう。チャーシューはね、こんな感じでございますね。ただこれちょっとチャーシュー切っていきましょうか。あよいしょ。はいはい。こんな感じですね。これまあ、ロースかなと思うんですけど。 いいい感じでございますこれねちょっと端の方は個人的に食べちゃいたいと思いますあうまいわ冷たくても全然硬すぎるってことはないですねいけるいけるうんこれだいぶねスープ溶けてきましたけど醤油がすごいね上澄みが真っ黄色すげえなこれそしたらこれスープが沸騰してきましたんで早速ね麺茹でていこうと思います で、これめちゃめちゃ便利で、麺茹でるの、このまんまね、スープに2分半入れるだけだそうです。あ、これだけでいいのはマジで便利だな。あ、これ便利だね。超便利じゃないですか、これ。ただ、まぁちょっと焦げ付きが心配だなこれ。普通のフライパンでやってると。あ、でもしっかりほぐれるわ。これこんな感じ。うわ、めっちゃもううまそうだな。もう、 天一だな、これ。<笑>よし、じゃあ、そろそろ、いい感じかな。器の方に麺ね、移していきましょう。麺とスープ投入していきましょう、これ。うおうまそう。めっちゃうまそうだな、これ。あ、ちょうどいい、ちょうどいい。 スープね、3袋でちょうどよかった。いちょっと重たすぎて、全然、面線が整わないんですけど。まあ、いいっか。これちょっとチャーシューは、豪華にいかせていただきます。絶対うまいもんな。い、うん。い、うん。ちょっともう一回いこう。そ<笑>したらここにメンマですね。メンマも半分ぐらい入れちゃっていいのか。よ、よ。で、そしたら今日はね、これ、買ってきたんですけど、できたもんですね。 これにねちょっと味玉をのっけましてでネギとちょっとたっぷりのっちゃっていいかなこれ上上にしよう、うん、今回はもちろん白も買ってきましたんで白はじゃあこの脇にのせちゃいましょううーわー絶対うまいやつじゃんこれということでたねこの天下一品さんの家麺完成いたしましたこれめっちゃうまそう 匂いはね、もう完全に天下一品。<笑>これで伸びちゃうといけないんで、早速ね、ちょっと準備して、向こうの部屋で食べていこうと思います。ということで、ただいまね、こちら天下一品さんのメニュー完成したので、部屋ね、移って参りました。これね、めちゃめちゃうまそうなんで、早速ね、食べ進めていこうと思います。いただきます。これまずね、スープからということで、もう、うわ、いいね。こってりな感じ。 うわとろとしてるねえ<笑>これ絶対うまいんだよなこれああうん走ってる天一だうん、まっちょっとこれ麺いこうこれダマになっちゃうから早く食わないとおい麺こんな感じっすねうまそう絶対うまいこれいいよいしょ いただきます。うん。うん、まー。これはライスだ。うん。うん、まっ。あ、これだよ、これ、これですよ。<笑>あったかいチャーシューも、うまっ。 うんこれはうまい本当に結構お店の味そのままこれね冗談抜きでそのまんまやっぱね普通の通販とかだと最近のはね冷凍が多いので一回麺とかも冷凍しちゃうと若干ね変わっちゃうんですよグルテンとかその分このメニューは生麺なんでそのね違いがないというかマジでお店そのままいいよ よいいいや店員さんはもう本当にね濃厚なのでこのライスとねラーメンこれがねめちゃめちゃ合うんすよ。<笑>うん 店員さんで撮影をしたことがあったんですけどそれ以降正直なかなかねスケジュール的に1回ぐらいしかいけてないかなだかこうやってね家で食えるっていうのはもう本当に僕らにとってもありがたいうんうまっめっちゃうまいなダメだ止まんねえな<笑>うん とね、この画面端に隠れていた潜んでいたこのビールもう行っちゃっていいですか我慢できないです<笑>皆さん乾杯と<笑><まい><笑>以前もね店舗さんの方は撮影で伺ったんでもちろんねビールなんか飲めなかったしこのね としたスープに絶対ビール合うと思ってたんで正直ねこれはマジで念願がかなってる感じ<笑> う, ーんうんうんまあこれお酒好きな人はわかると思うんですけど本当にねこのスープで飲めるビールが<笑><笑>いやマジでうまい うん、最近はもう外の撮影もかなり増えたんで、家撮りでね、撮影できる回数が昔に比べるとすごく減ったと思うんですけど、やっぱりね、こうやって家で撮ってると、お店でね、撮影した時では、ちょっと楽しめない方法とか、いろいろと自分なりに楽しめるんで、いいっすね、こういうの。あ<笑>りだ、あり。うーん。あ、そうだ。味変持ってくの忘れてた。忘れてました。<笑>よいしょ。 はい。戻りましたと。そしたら、2種類あるんだけど、まず、こっちかな。これね、辛し味噌でございます。はい。このまんまいっちゃうはい。全部は多いから、ちょっとね、控えめで。<笑>はい、はい。いただきます。 おうんおかず感もつまみ感もものすごく増しますわ味噌のコくも加わりますしからしのねこの辛みと香りこれがねいいアクセントになってすっごい美味いですうんいやめちゃめちゃありうんそしたら続きましてこちらですねにんにく薬味でございますね これはね絶対合うと思うんだよねニンニクっすよパンチ増すなこれちょっと香りあ、うんニンニクのいい香りまあ当たり前なんだけどい<笑>いしょうんうんうん、まあああ ー, あーニンニクのいい香りするな ちょっとねどっちもうまくてコーツつけらんないんだけどあえてつけるとしたら個人的に好みなのはニンニク薬味の方かなこのまろやかなこってりスープがガツンとしたねパワー加わるんで結構僕は好きっすね。 そしたらラストにねこれ残ったご飯をこちらにうどぼんと絶対うまいなこれ個人的にね天一さんのこってりスープ飲むスープっていうよりかは食べるスープだと思ってるんでこれね締めはライスと一緒にいかせていただきますうまい うん、うん、いということでただいまね全て完食いたしましたごちそうさまでした、うん、ということでただいまね天下一品さんの持ち帰り通販のメニューになります家麺4食分ほど頂 い, いてまいりましたがお店の味そのまま<笑>味の濃厚さとか 香りの良さとか、これはね、もう本当にお店で食べたこってりそのままが再現された最高の一品でございました。やっぱりね、無性にこの天一のこってり食いたいなっていう日、皆さんもね、中にはあると思うんですけど、注文してもね、結構早めに届くんですよ。だから、まあその日ってのはさすがにね、無理なんですけど、あ、この日ちょっと予定が空いてるなと、重たいラーメン食べれるなと、 そんな時にはね是非この家麺注文してみてこのこってりねご自宅で楽しんでみてください。 本当にね、食数少なめから、まあ、今回僕が買ったような6食みたいな形で、いろいろとね、数の幅はある感じで販売しておりました。まあ、生麺になるので、冷凍麺に比べると、賞味期限がね、若干短い分、皆さんもね、無意のない食数で、こちらの商品を買ってみるのもいいんじゃないでしょうか、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いいたします。ちょうど今ね、えー、娘氏と奥様が、1歳半検診から帰ってきました。 なのでこの後はね娘氏とめちゃくちゃ遊びたいと思いますじゃあねえ<笑>いやお腹いっぱいですごいお疲れ様でした。